あなたの皮切りツボハートどうもということでね、コンパイルハート非公式バーチャル YouTuber のイルハートでーす今回はね、この間コラボした天神琴音ちゃんのツボおじさんツボ男からねヒントを得た企画ということでツボに入ったツボハートでお送りしたいと思いますまあね、今ね、テラップ出てたと思うんだけどツボハートをボツハートに空見した人 わかる正直ねイルハートもこう意味がねわかんないなって思ってるんですけどまあねもうそんなことも言ってられないので頑張っていきたいと思います<音楽>大好き<音楽>えっとね今回の企画を今回の企画の説明をするとまあねイルハートが壺に入った話をして、まあね、見てくれてるみんなに楽しん 視聴者のね、人にこう楽しんでもらったり感動をね、与えたいなっていうもので<笑>いわゆるね、こう笑いの壺に入ったみたいなねそういうやつでやっていこうと思いますま、ね、笑い以外にもこうね、ハートをがっちりつかまれたみたいなね、話もねしていけたらと思いますので早速いってみましょうまね、こういうゆ、ね、るい感じの企画いいですよねなんか今までこう 色物みたいなのばっかりだったんでまあ、今日のね格好はあれですけど、ね、<笑><笑>よしよ し, よしではでは早速初めにねイルハートがツボに入った話としてツボ<笑> に, に入った話って言ったらめっちゃ面白いなはツ、い、ボに入った話としてはツイッターでもねちょっとね、ツイートしたんだけどなんかねこの間こう部屋でね部屋にいたらなんか ドアの向こうにねすごい人が入ってくる気配がしたんですよでえ誰か来たのかなーと思ってこう覗きに行っても誰もいないんですよねっていうのを3回ぐらいやってもう絶対気のせいとかじゃなくてほんとに誰かあいやみたいな感じで入ってきてる感じがするのするのに何回見に行っても誰もいなくてえこれってさ赤いやつじゃないって思ってこう Twitter にね書こうとしたんですよなんかさっきからね人の気配がすごいズルみたいな。 ことをね、書こうとしたら Twitter にそのことをね、こう書き始めた瞬間に左上の方からね、なんかパチッパチッパチッって音が鳴ってめっちゃ怖くなって「ええ、なんで Twitter に書くとこんなふうになるの?」みたいなね思ったんですよ。やめてそれをね一回書くのをやめてゲームしてたんですよ。そうそ う, そう、そそんでその ま, まゲームをやって怖いことも忘れて気分をね、落ち着かせたところでまあねちょっといろいろ。なん のの気があるん で,、まあ、でそのパチパチしたやつをね、忘れてこう思わうず、ね、ツイッター触ってしまったんですよ。そしたら、ね、またねツイートし始めたタイミングでパチッ、パチッってなるんですよ、俺、なんか、あの、ほら、だめなの、だめ な, なのですよ、ほら、だめすぎて、なんかで、夜中だったから当然、一人でしょ、一人だらもらめっちゃ怖くなって、なんか、 逆に面白くなっちゃって、なんかそういうことってありますよね。えー、今のじゃダメですか。えっと、えー、っと、うん<咳>、えっと、ツイッターでも話したんですけど、なんかね、こう深夜のね、心霊現象。 怖すぎて逆に面白いみたいな話なんですけどなんかねイルハートがこうツイッターにね書き込むたびにパチンパチンってなる心電結社に会いましてそれでなんかなぜかツイッターにねそれを書き込むたびに起きてて初めは怖かったんですけどこうあんまりにもねパチン。 しつこいから、もうねあいつは何がしたいんだみたいな感じになって笑っちゃったんですよねなんか怖すぎるとだんだん面白くなってきちゃいますよねえっとえっとその後こうイルハートが「お前は誰だ!」って言ったら目の前に幽霊が現れたんですよあの中世の格好をした人で。 俺はお前の先祖だって言われて、あのいるハを驚いちゃったんですよ。本当にびっくりしちゃったんですよ。そしたらその私の先祖はこう中世で偉い人だったらしくって、あのあのあれあれあれクレオパトラとかなんかこうそこら辺のえっとなんかね夫か何かだったらしくって。 なんか、こうイルハート の, の先祖すごいなって思ってたらその、なんか面白くなってきちゃって<笑>なんか最終的に、まあその中世の格好した人は成仏しちゃったんですよえっと、まあその成仏するんかいって思ったら像に入っちゃったんですよね え2個目もあるんですかえっと、えっと、ああ、ああ、そ う, そうそう、これもね、まあこの間、こう、ツイッターでも話したんですけど、まあね、ついこの間、えルハト、ツイッターでフォロワーさん1万人突破したんですよありがとうございますもう<笑>ね、本当にね、みんなのおかげで、まあ途中ね、こう、1万になった瞬間にこうつぶやいたら、こう9999に減るみたいなトラブルもあったんですけど、まあでも本当にね、嬉しかったです、みんな、ありがとうございます そしたら、まあ、見てた人もね、いるかもしれないんですけど「こう、デスリック」のね、この間コラボさせてもらったケドウイン先生がね、こうお祝いあげるねーって言ってツイッターで書いてくれたんですよそしたら後日ね、お祝いいただいたんですけど何だったと思いますもうね、本当にその味がね、激辛マックスエンドーみたいな。 もうね辛さでねイルハートをねデスエンドさせたいのかと思っちゃいましたよえっとあの今度こうマックスエンド食べる配信とかできたらいいですよね<笑>そうそうそうそうそうその焼きそばをね食べた友達がいて その子がね、焼きそばを食べたらえっとあの火を吹いたんですよ辛さのあまりだからねそれくらい辛いものなんてあるんだなっていろとびっくりしちゃってほんとになんだっけなんだっけそうそうそうそうそれで、まあ、その友達がねそのその友達のバッてやった火で焼きそばを作れないのかなって話して、まあ、そしたらねやっぱり激辛の火だから。 それで作った焼きそばも辛くなっちゃってもう、いろいとほんとにびっくりしちゃっていや、その焼きそばが今友達の家族の食卓に毎日並ぶのが贈りに入っちゃったっていう話なんですけどどうでした<笑>え、これでいいんですかねあ、こ、え、れ、っと、えっと、と, ともかくね、こう、いろんなこう つぼり入った話がね、あったらこう、またね、ツイッターとかでいろいろ話していきたいと思いますということでねあなたの顔ボケにツボハートふんあの、この動けちゃったツボなんですけどツボ<笑>ハートふん大好きうん、どう イラトが好きな料理ですかえっとねなんだろうなまあ基本的に辛いものが苦手なのでこう甘い系のね食べ物が好きですなんかなんだろうな煮物<笑>まちょっと可愛いのが言いたかったんで出てこなかったあのあれあれあれ卵系なんかオムライスとかあのオムライスはねそれはそれで違うオムライスはオムライスでも あれがいいんですよあの普通のケチャップのやつじゃなくてこうハッシュドビーフとかデミグラスソースみたいなちょっとおしゃんな感じのやつが好きだしあとはねあれが好きホワイトソース系そうそ う, そうグラタンとか、まあ、ドリアとかなんかねあれがいいですねオムライスドリアみたいなの最近あるじゃないですかそういうのがね好きです。まあ、ねでも まあ他にもねいろいろあるんですけど基本的には何でも作れると思いますよ。